六十七、三月二十二日、金曜日。六十七、三月二十二日、金曜日。久しぶりに会った時、子供。久しぶりに会った時、子供。お久しぶりです。どう過ごしましたか お久しぶりです。どう過ごしましたか？結婚もして子供ももう二人です。結婚もして子供ももう二人です。私はあなたをまだ待っています。私はあなたをまだ待っています。 久しぶりです。久しぶりです結婚、結婚。子供、子供。まだ、まだ。